皆さんこんこにちはちです今日は一貫性原理あるいは一貫性理論というようなことをお話したいと思います。これはどういったことなのかというと、人は一貫性を大事にしがちだよ、そして一貫性が満たされないときには人はモヤモヤ居心地の悪さを覚えるよというような感覚なんですね。まず一つの心理実験のお話からしましょう。さまざまな住宅を訪問して、その住宅の家の前に、 交通安全の看板を置かせてくれというようなことを依頼します。その看板というのはお政治にもかっこいいとは言えないような看板なんですね。その看板を設置させてくれというふうに言ったところ、8割近くの方はノーだと、嫌だというふうに断るわけですね。で、一方でこういったような取り組みをします。各住宅を訪問して、まずは交通安全のシールを貼らせてくれ。 このシールはあなたの家の中のどこでもいいから貼ってくれということをお願いするわけですね。でそうしてシールを貼ってもらった人のところに、また2週間後訪問して、今度はこちらの看板を置かせてくれというふうに依頼するわけです。そうするとどうなるのか。今度は半数以上の方が、非常に多くの方々がその看板を置くことに同意してくれたということになるわけですね。これには様々な理由というのが存在します。当然、その訪問者の方と仲良くなった。だから、その相談に対して応じたけないというふうに考えるようになったということもあるでしょう。 しかしもう一つとても重要なのがまさに一貫性原理なんですね。そのシールには交通安全の大事さというものが謳われていました。そしてその交通安全の大事さを私は広く社会に広めていくということにその人は同意したわけです。そうしたところに看板を置かせてくれっていうふうな依頼がやってきた。そうするとこれを断ることに対してその依頼を受けた住民というのは やっぱり居心地の悪さを覚えるわけですね私は交通安全を守ることを社会に発信する側になったにもかかわらずこの看板を置くことに同意しないということはこれは良くないことなのではないかそうしたの感じ性を持つようになっていくということになるわけですこういった一貫制限料を利用してさまざまなマーケティングを行ったりさまざまな説得コミュニケーションを行ったりするそうした研究分野も存在はします 一方でこうした一貫性原理を利用した仕方で今は社会の問題を解決していこうというようなそうしたような動きもあるわけですね例えば皆さんも街を歩いていて最近スーツの胸元に SDGs バッジをつけている方をたまに見かけるかもしれません あるいはさまざまな企業が私たちは SDGs の理念に賛同しますというようなそうした宣言をしているようなところがあると思いますで SDGs という概念そのものはさまざまな持続可能な開発目標を国際的に共有して国家も民間もそして市民も協力してそこに目指していきましょうというようなそうした理念ですねでそこには当然環境問題やジェンダーギャップの解消や貧困問題であるとか衛生環境の改善いろんなゴールというものが掲げられているわけです しかし SDGs というのはしばしばなんとなくエコなもの、なんとなく環境問題のことだと思われている節があるわけですね。それでもイントロとしては効果を持ってしまうんです。どういうことかというと SDGs を掲げている企業がある。そこに対して例えば環境問題については取り組んでいるかもしれないが、御社のジェンダー問題についてはどうですか例えば役職についている方々のジェンダーギャップよろしくないですよね。あるいはあなたたちの作っている製品というのが実は海外の労働力を搾取していますよ。 あなたたちが開発しようとしている場所は貧困の方々が住んでいる場所だけれども、そこの方々を追い出そうとしていますよ、こうしたようなことをこう批判として向けられるということが出てくるわけです。そうすると企業の側や関係者というのはとても居心地が悪くなるわけですね。つまり私たちは SDGs を掲げているけれども、ジェンダーとか貧困については興味ありませんというふうに言うことがとてもためらわれるようになるわけです。そうするとどうなるか。 しばらくは表向きには沈黙で回答しないということになるかもしれないが、しかしながら、とはいえという気まずさを抱えながら活動することによって、いずれはそうした問題も解決しなくてはいけないのだなという意識を内面的に埋め込んでいくということになるわけですね。こうした一貫性原理を利用した活動というのは、さまざまなところでもあります。 社会運動の出発の段階では、いろんな企業が賛同したり、いろんなプレイヤーが参加をしたりする。そうしたプレイヤーや、そうした企業の中にいろんな矛盾がある。でそれに対して、矛盾があるじゃないかっていうふうに相互に指摘をし合う。 で矛盾があるから直ちにダメだということではなくて、この矛盾があるじゃないかというふうに指摘をし始めるということ、つまり、ある理念に対して一貫性がないのではないかということを相互点検し合うことこそが、世の中のさまざまな改善やコミュニケーションを進めていくということになるわけですね。いきなり目標を立てて、そこに対してパーフェクトな答えにたどり着くということはできない。しかし、そこに向かって一貫性を持った仕方で活動していく過程の中で、何が大事なのか、何が矛盾しているのか、そうしたことを話し合っていく。 そのためにも共通の理念や目標というものを語り合っていくということはやはり重要なのだそれは一貫性原理が人々に存在しているからだということにもなるわけですね皆さんもいろんな目標にコミットしていろんな目標を掲げてそれに参加しようというふうに誓ったことがあると思います一方でその目標を果たすことができずああ自分はダメだなっていうふうに思ったという経験もあるかもしれませんしかしそうしたようなその目標と現実というものをこう交互に横断しながらえ実際に何とか一貫性をキープしていくためにはどうすればいいのかそうしたことを考える